日暮らしの泣く頃にスイ鬼隠しをプレイされた皆さんお疲れ様でしたいかがだったでしょうかちょっぴりでも楽しんでもらえたらとっても嬉しいですちょっぴりも何もあんなすごいバッドエンドで終わられたらプンプンでございますことよプンプンなのです。 <笑>今回の鬼隠しは全体の謎に挑む人たちが最初に通るお話だから実質上のプロローグの位置づけなんだってそのプロローグがこんな凄まじいバッドエンドでございますのうーんでもそういうのってあるじゃんこの最悪のバッドエンドを回避するために プレイヤーさんが物語を模索していくのがこの作品の醍醐味だしまだ始まったばかりですよ僕は次のお話が楽しみなのですこれからどんな話が待ち受けてるんだろうレナは聞いてる このシナリオにはどんんな展開があるんですの今回の鬼隠しではひなみざわで近年起こった連続開始事件が紹介されたでしょ例えばみーちゃんのシナリオではひなみざわの古い歴史なんかが紹介されるんだって異常事態の連続ですっかりわかんなくなっちゃったけどお社様のたたりってどういうものなのか いや、そもそも、おやしろ様って何なのか、あまり説明なかったからね。もうん、よくは聞いてないんだけど。でも、なんか嫌な予感。またしてもたたられそうな嫌な物語です。ケイちゃんも大変だね。今度はどんなたたりにやられるやら。 お話になるのか、楽しみでございますわねいやいやいやいや、遅れてすみませんねいやあ、みんなお疲れ様お疲れーあれケイちゃんは ケイくんはもう次のシナリオの台本読みに行っちゃってるんだよ主人公だから大変だねあれ残念ですねちょっとだけでも顔を出してくれればよかったのにきっと喋るワード数が多すぎて居残りなのです 前原さんのセリフだけで普通のアドベンチャーゲームなら全員分の量がありますからね<笑>しかしケイチくんやレナちゃんなんか特にだけど大変なお話だったね大変も何も大体バッドエンドでございますわ結局 ケイチ君を襲ったのって正体は何なんだろうたたりに見せかけておいて実は人間の仕業ってのが僕の推理なんだけどねでも圭一は最後に謎の電話をかけてきていましたのですうん私もあの電話は変だと思ったねあの時点でケイちゃんは 犯人は人間だと確信してたはずなのにさおかしな電話でしたわよねなんかお化けに追いかけられてるみたいなあの電話だけだとやっぱり犯人って人間じゃなくてたたりなのかなって思っちゃうよね。 せっかくですから意見を出してみようじゃありませんかじゃあ園崎さんから私は絶対に人間説雛見沢の怪しい昔語りかなんかになぞらえて誰かが起こしてる人為的事件だと思うね確かに毎年お祭りの日になると起こる連続開始事件なんて怪しいもんね そののの連続開始っていうのも何かの昔語り私はたたりだと思いましたよ玄関で圭一さんが暴れたシーンとかラストの電話のシーンとかを見れば人間が犯人では説明がつきませんものそういえばそうだよねとても人間の仕業とは思えないシーンだったし。 うーん僕はそれでも人人間が犯人だと思うねあの玄関やラストのシーンは追い詰められた圭一くんの被害意識からの妄想じゃないかって思うなんだうむ難しい言葉を使われても分かりませんわつまり怖がりの圭一が見た幻だと言ってるのですじゃじゃじゃああのシーンの正体は ケイチさんの後ろにいた謎の気配は何なんですのひっかけだよひっかけみーちゃん、ひっかけってどういう意味富みのおじさまが言うようにさ、あのシーンは追い詰められたケイちゃんの被害妄想のシーンなんだよ。それを濃密に書くことで、プレイヤーにたたりだと思わせようとする演出なんだよ だから引っっ掛けけてわけそそれを言われるともうん、でもでも<笑>まあそういう可能性もあるってことだよだとすると犯人は複数で村ぐるみっていう劇中の大石さんの推理は正しいのかな の本人の大石さんはどう思いますか？私ですか？な<笑>、うん、悩みますね。あれ？僕はてっきり大石さんは人間説だと思ってましたけど。 劇中の私は犯人は人間だと断じてますが人間が犯人だとするといろいろ不可解なことが多いんですよ例えばどんな大石刑事さんの推理を聞かせてくださいまず人間が犯人だとすると絶対に動機が必要なんですこういうことをして誰が得をするのかってことなんです つまりおじさま人間が犯人なら連続開始事件を起こすことによって誰かが得をしなくちゃいけないってことそういうことですダム開発の関係者が死ぬうちは利害も感じられましたが近年の犠牲者はそれとも無縁です第一前原さんを殺して誰が得をするというんですなるほど。 そう言われると僕も弱いなだってお金とかも取られてはいないんですもの人間が犯人なわけありませんわでもそうとばかりは限らないんじゃないさっきみーちゃんが言ったように何かの昔語りの再現そのものに意味があるんだとしたらそういうこと。 これは営利殺人じゃないんだよきっとこれは村の血塗られた歴史を再現するための何らかの儀式的殺人じゃないかなと思うわけでは聞きますですがそれを再現すると誰か得をするのですか得をするんじゃなくてもっと心理的なもの僕は 何かかの復讐じゃないかと思うね土着的な何か今回のシナリオでは語られなかった因縁だよなるほど過去にひどい扱いを受けた坊家の人たちが先祖の恨みを晴らすためにってな感じですかうーん私はそれにも反対ですね。 何大石さんはまさか祟り花なわけそうですわそうですわ刑事役の大石さんが言うんですもの祟りに決まってますわ劇中で前原さんが言うように親代様が龍宮さんや園崎さんに乗り移って悪さをしているって考えると つじつまが合うんです残念ながらえっと実はレナもオイさんと同じ意見なのあんなに優しかったレナやみーちゃんが突然おかしくなるなんてそうじゃなきゃ説明つかないものそこはみオんの私が言うのも変だけど やっぱり私なんだと思うみーの話の意味が分かりにくいのですよ説明が欲しいのですああごめんつまりさこれってすっごく残酷な話なんじゃないかって思うんだよえ何みーちゃんそれってひょっとして 突き詰めるるるととそうななのかな僕もちょっと疑っ疑てるつまり龍宮さんも園崎さんも実は本当にああいう性格で引っ越してきたばかりの前原さんを騙している悪魔なんだとこういうわけですか 仕業なんですのよレナさんもミオさんもみんな優しいいい人がいいのですのレレナもそうだなレナやミーちゃんって本当にいい人なんだって思うきっと劇中で出てきた厳しいシーンは何かに取りつかれてたんだって思うのレナもたたり派か。 じゃあ、たたり派の皆さんにお聞きしますけどさ、たたりが起こるからには、それなりの理由があるんでしょ無差別にたたるとは思えないな。そこんとこ説明できるのたたりはたたりですもの。人間の考えでは想像もつきませんわ。 と<笑>こちゃん擬人化された神様という存在は結局は人間の生み出したものなんだよだからその考え方も人間に理解できるようにできてるギリシャ神話の神様を見てごらんよ泣いたり怒ったり嫉妬したりとにかく人間的なんだよ 親しろ様もまた人間同様に何らかの利害に基づいて祟りをしているということですか変な言い方になっちゃったけどつまりはそういうこと触らぬ神に祟りなしって言いますからねなっはっは一理ありますつまり親しろ様にせよ人間にせよ何か理由があるはず とということなのですでも理科その理由がはっきりしないならどうなりますのつまりは分かんないということなのですあ<笑>そうだねまだプロローグだもんね明かされていないことがたくさんあるだろうし。 そうだね、現時点ではこれ以上の推理は難しいね白黒つけないと納得できないなミオンさんもこだわりますのね<笑>限られた状況で最大限に推理するちょっぴり部活感覚で面白いでしょ わ、えー、たしも人間犯人す。 もちろんたたりというファンタジーは嫌いじゃないよだけど今回の事件に限ってはたたりの線は薄いね人間派が二人出ましたねリ龍ウさんはたたり派でしたよね お母さんやミオンさんのことを悪魔みたいに言う人の方がよっぽどたたりに合うべきですのそりゃあまあ私も自分のキャラがそんな悪魔みたいなやつだとは思いたくないけどさ無活モードの時にはクールでなきゃ感情論だけで選ぶと大やけどするよ。 どっちを選んだっていいじゃないですかあれリカちゃんがまだだねどっちだと思う僕は、おやしろ様が悪い神様だとは思わないですよあれ面白い意見だね当たってばかりの悪い神様なら、祀るのは嫌なのです 僕はたたるよりご利益のある神様の方が好きなのですよそっかリカちゃんってミコさんをやってるんだよねうんいい意見じゃあ何リカちゃんはお社様じゃないって思うならやっぱ犯人は人間って思うわけそういうことにしますのです なりゃまあ表がざっくり分かれましたねたたり派と人間派で半々ですか そうこれじゃ意見は半々決着がつかなくて面白くないよね裁判官が奇数なのはつまりそういうことだからねあと一人意見が欲しいなあならちょうどいいかな圭一君本人に聞いてみない電話で し忙いあー忙しいぞシナリオが一本終わって一休みって思ってたらすぐに次のシナリオだもんな。 テちゃんどんな感じ？忙しいって。うん。拗ねてる。聞こえてるぞ、こら！お前らは打ち上げ会でいいよな。俺も出たかった。収録の残りゼリフ数で。 僕たちの誰か一人でも抜いたら、ケイチも参加できるのですよ。リカ、あの量でそれは不可能ですわ。あ、それで、ごめんね、ケイチくん。今回のシナリオでね。ケイチくん。その、死んじゃったじゃない犯人は誰だろうね ってそういうい話をしてるのつまりさけいちゃんを殺したのは人間かおやしろのたたりかってことで意見が分かれちゃってるのよ本当にごめんね台本読みで忙しいところケイチくんはどっちだと思うかなそんなの決まってんじゃないかどっち なんんてもんじゃねえよ村の怪しげなやつらに狙われてさらにおやすみ様とかいう怪しいのにたたられて人間もたたりも全部これは何かの嫌がらせかかわいそうかわいそうです今度頭をなでなでしてあげますですよ 結局意見が分かれちゃったね私ももう一度考え直してみます見落としがあるかもしれませんのでそれでは引き続き木暮らしの泣く頃に水イをお楽しみくださいね